どうもごきげんよう。今回はカスさんのスペイン語をニットピックしたいと思います。外国人がスペイン語を話すときどこに間違ってるかどうか説明したいと思います。では早速始まりましょう。Hola、q u é tal c ó m o e s t á s s o y、uh... es, es cas?Soy cas の方がよかったかも。Y Hoy estoy hablando en español porque quiero hablar sobre el tema de cómo estudiar コちワほとんど R to L no Hatzon wa o k a s R i t o m o alfabeto no R to L no Mojidisne. Hoy estoy hablando 私は español p o r るの e quiero hablar del tema de cómo aprender idiomas.L no Hatzon wa Ego no O, janakte Hoy estoy hablando en español, sono O, Aokashitomoimas. Porque quiero hablar del tema. その「え、uh, ー、uh」もおかしいと思います。「ぽっけきろ」は正しいですね。そい日本、なしーん、ん、プレブロ、ん、プレファクトゥラでヒロシマ。ヒロシマ。それは日本語の発音ですね。ヒロシマ。でもこれはずっと気になってたの。特に、 なぜかスペイン語で、色島、ま、になります。スペイン語で H の音はないです。広島じゃなくて、色島、ま、ですね。広、いろ。あとは行くよのことですね。日本語で、広島、ま。スペイン語で、色島しま。行くよのところは、しになります。日本語で、大阪、東京、京都、広島、長崎。なぜかスペイン語で、 大阪、東京、京都、広島、長崎になってしまいますね。私の仮説はこの言葉のように行くようは耳にフレンドリーになるから。例えば、スペイン語を話せる人に、大阪と言いましたらすぐに耳取りやすくなります。けど、大阪と言いましたら、えと聞かれてしまいますね。最初的に、 聞き取りにくいと思います。つまり、スペイン語を話す人に、大阪の方が、大阪より、耳に取りやすくなります。正直に言うと、日本語を学んでいる時には、先生からこの行くよ用の間違いを優先して、もっと厳しくに教えてほしいと思いますよね。でもやはり、最終的に日本語を学ぶ時、行くよ用のことは耳に取りにくくなりますよ。例えば、私の日本語を学んでいる生徒に、 この行くようの間違いを教えております。あ、uh,、tengo、como se dice、no, no, no、números en español porque,、no sé,、私は500歳です。と言ってしまいましたね。50は正しいと思います。tengo años。 So, Como otros japoneses desde、uh, a veces no, no, no, no sé muchas palabras, ok. Middle school, ¿cómo se dice? Middle school, escuela de no sé, pero desde middle school. Nihongo de Chugakko, ego de middle school, spingo de escuela media, ka secundaria ni narimas. みま estra de inglés era muy bien, muy bien, muy simpática、せ llaman りちこ。みま estra de inglés era muy buena。buena はケヨシです。muy bien と言いましたら福祉になります。ケヨシを使ったほうがいいと思います。buena。 大体合ってると思いますけど完全にわからないことはないわ。まあ、別にスペイン語で、 という発音は使っていないからあまり文字は変わらないんですけどああこれはちょっと発音がおかしいなこの人は外国人なのかなと思われちゃうんですよね Norte アメリカナノルテアメリカナは外国人っぽいああ、uh, estaba diciendo queMichael Jackson in e n g l s s n j a p n e s i c a n el número de syllable, syllable, syllable, syllable. Perdón, mi español es horrible.、Uh, el número de sílabas en inglés es diferente, es diferente en japonés. Ok. El número de sílabas.、Uh, es Por eso puedo、uh, decir cosas en español y creo que no es muy difícil entender mi español. Creo que. 全然私の日本語と比べて「スペイン語」は手いと思いますわ。でも、d e イン u é s de aprender inglés en c a l i ペイン語と南部 n スペイン語 ni i さという音を区別することがないです。ただ、ザと言いましたら、ああ、これはちょっと外国人っぽいの発音です。インテレサンテ。インテレザンテと言いましたら、ちょっと、ポルトガルを話せる人か、アラビア語を話せる人かの発音みたいですね。そうですね。特にスペイン語の活用はちょっと難しいですね。確かに。いろいろな活用があるから、 ちょっと難しすぎるんじゃないかと聞いたことがありますね。外国人によって他の言語と比べてスペイン語はとても難しいですよね。だからこそ、個人的な意見ですけど、カッサンのスペイン語はわかりやすいと思います。文法は難しすぎて仕方がない。なのに、言いたいことはちゃんと伝えたと思います。この動画にカッサンは30分くらいスペイン語だけ話して、ほとんど意味をわかります。それはすごい。だって私は日本語を話すとき、 30分は乗り越えないかもね。あと私の話し方は棒読みや片言ばっかり。さて短かったんですけど、この辺で終了したいと思います。この動画ご覧になっていただいて、誠に強烈至極に存じ上げます。また今度お願いします。じゃねー。